皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年5月20日。今日発売の V ジャンプに、ドラクエ9の壁家具のコードがついてきました。V ジャンプの現物を手に入れるのはいつも大変な思いをしている気がしますが、今回はレジのカウンター前に平積みだったので助かりました。早速コードを入力してゲーム内で受け取りました。 とりあえず家の2階の壁に飾ろうと配置してみましたが変なところに配置されてしまいましたここって壁だったんですね初めて知りましたバグっぽい気もしますが面白いのでこのままにしておきます弾剤<音声>の指輪ですがどういう効果をつけていいのかかなり迷いますね右上で聞いたところトリケイダメージアップという回答が来てしまいましたルベランギスはトリケイだからというものすごくアレなアレです